<笑>お前ちょっと待ってたけど、このところ、体験がない。お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、おオッ ケ, ケー、ッーッーーオッ ケ, ケ, ケ, ケー。前、お前、お前、オッケー、 縛りというかああ 今, 回今回ね、あのー、あの俺とお前、ね、ちょっと最近、英語言いすぎなんで、あのー、英語を、まあ、あ英語禁止にしたいと思まあね、やっぱ、母国語を、ね、忘れないように、まあ、やっぱり日本語でね、ちゃんと縛らなだら。だから、もう例えば で, 例で言うと、うヒカキンはカタカナだから、一応英語なんで<音声>、ダメってことだ。 まあなあのもう最近英語に浸食されていってるからな、ね、心はくなんかやっぱもうねあの頭の中がねあの韓国語しか思い浮かばないんでそうそうそう英語って言ってたのにさっきああゴミかす。 よっしゃあ、じゃあもう、もう、今始まってんのそうだ、今始まってるあ、オッケー あ, あ、あの、ちなみに、あの一番英語、あの言った人は、あのー、あのー、うん、一番英語で言った人は、あ の, あのー、ボ俺も、二<笑>回言ったり。あの俺もえ俺も二回言ったり。いや、知らんねん、それじゃあちょ、ちょっと待って、じゃあこのさ、あのー、聴力上がる薬、薬かあ薬、薬、あ、いいえ、ね あ, ね、あの一番ね、英語言った人 次ゲームしようどういうあっ今言ったで今遊びを言ったであっ遊びを言ったであっ遊びを罰のやつだからえっと、ねうんまあ、一応罰はえー、っとどうしたかなじゃあリアルの方であのリアルの方で どあのゴビに、うん、あのなかいや、あの、リアルのほであー待って死 ん, だ死んだよしじゃあねこのガラス変えたいななんかガラスがよくしちゃなんかったさなんかさあちゃまでもカブッダにんけど同じかぶったん、マジで早いもん勝ちや カッコなってんの<笑>お前イボってゴミしか入ってんや。やゴミしか入ってんや。<笑><笑>まあ、埋めろ、埋めろ、埋めろ。こいつはチームじゃねえいや。やばい、鶴橋とか、ちょっと温度ない。温が、ね、<笑>い女ない。あ、俺さ、木のやつなか持ってんで、欲しい。<笑>助けて、助けて、出られへん。出られへん。やった、光が。やったぜ。<笑><笑> えっ薬りかけて、ああ、これ届く、トドケこれ、いうね薬かけて多分取ドケ、トドケ、トドケ、トドケ、トこれ届くケ、トドケ、トドよトドケ、いよろしく届く届くケ、トドケ、トおケ、おドおトドケ、トと、ケ、トドケ、トドケ、トドケ、トドケ、トドケ、トドケ、トドケ、トドケ、おドケ、トドらトドケ、トドケ、トドケ、トドケ、るドケ、トドケ、トドケ、トドケ、トドケ、トドケ、トドケ、ケ、トドケ、トドケ、トロケ、トロケ、トロケ、ト 今度は今度はあのー、美術美術なんか日々先輩美術の授業美術の時間なんか何やったかな何して ん, んやろう何してたか忘れちゃった来てる来てる来てる来てる来てる来マジマジもう来てるよここでいっちゃあれやけどさあの俺さお前さ美術 さあ、何、うん、ていうのかな一時間ほぼ、ほぼ、まるまるさ、出ぶつたっ、ね、て。おぉ、ちゃんと受けな。で、あの起きたときはもう三十分くらいやって、ね、終わりの十0分マイク。やばいやばいやば い, やばい、一人倒したけど、あ, あおはようございます。あのね、ちょっと。い や, やれ倒すんだれ今はい。今回は、いなあの今回は、えっ、ー、と、稲川淳二のご実況でございます。あはい、ダメでした。